ここからは一問一答で、彼女のパーソナルな部分に迫ってみよう。エントリーナンバー一番。エイィアンプロデュース所属。ええ、おいしゃ、おいしゃま。白いみ。うん、すぐ寝、ね、違える。 えー、あ好きな食べ物トマト殻をむかなきゃいけないやつ春といえばエンパシーが発売するよ好きな動物猫 ど, どの種類の猫が好きですかうちの子ですうちの子が好き無人島に一つだけ持っていくなら充電器 ってみたい場所はありますかええ最近思いっきり笑ったことうーん、やだ、やだ、やだ、やだ秘密を一つだけ教えて時間内に答えきれなかった質問に改めて答えてもらった<笑>はい、エントリーナンバー1番エイティアンプロデュース所属 上田奈ですこれをエントリーナンバー1番を言ったら面白いっていうあの話になったんですけどそれで終わりました。爪を丸く切る<笑>どうでもいい<笑> いや充電器があればスマホ充電できると思ったんですけどスマホを持ってかないといけないしそもそも電気通ってないから充電器持ってったところで何にも使えないのでヘリコプター乗って帰れるから、うん、できない<笑>運転はできない<笑>切り洗ったこと。 you <laughs>